相談ですか僕でいいんですかええよかったら西の都のカプセルコーポレーションに来てくれないかしら は, はいわかりました相談ってなんだろうとにかく西の都のカプセルコーポレーションに行かなきゃつかめ新たな希望 はるかなるナメック星へもしかしてもう抽選ができたのかな相談だなんて僕に手伝えることなんかあるのかな Vamos a ir a la Corporación Cápsula. Sí, tenemos que irnos de ley a la Corporación Cápsula. Y de ahí ya tendremos que salir para Namek. Si vieron, hasta cambió esta pantalla de carga. Ya nos sale Freezer, la Fuerza Especial d Ginyu, Sarbondo, todo a Aquí ya Bulma tiene la nave. Ya tiene la nave, así que. ¡Ya, p a r a l e o、ok, a b u l m a s さ n、no、の UTI! ¡Vaya casa tiene, oye! Ni los millonarios en la Vía i Real tienen una casa así. ¡Ah! ¡Que está, va, eh! ¿Dónde s t á Bulma? ¡Hora! s a n 今度、ナメック星に行くじゃないそのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。は、はあ、ソン君も入院してて動けないし。だから、部品の素材集めをお願いしたいのよ。なるほど。わかりました。任せてください、ブルマさん。オッケー。じゃあ、頼みたいのは。 Madre mía, ahora tenemos que buscar todos esos materiales. Chama madre, b y r o n Y me manda a mí a buscar eso. Ah, y es aquí mismo. ha sido aquí mismo bueno ya hay que arriba la pantalla pero justo. ¿Ah? a ver tenemos que ir oye ¿y dónde es Oh, aguanta aguanta son estos circulitos aquí aquí están los materiales、ah, b u e n o primero vayamos a este está lejísimo parece que está cerca pero está lejísimo o sea b u l m a es tan millonaria pero prefiere abusar del hijo de goku para que lo vaya a buscar los materiales madre mía A ver, por aquí tienen que estar los materiales. Pocotimo, Nantoca, Catezo. Ah, me dice que es por aquí. La verdad es que yo no veo nada. Debe ser una de estas cosas que están en la granja, tiradas por ahí. No se me ocurre nada más. ¡Pokdemo! ¡Nantoka katezo! ¡Dioso! Hemos encontrado uno, belleza. Nos faltan dos materiales más. A ver, tenemos que ir. A ver si vemos algo a la distancia, parece ese aunque no creo. En fin, ya tenemos dos materiales, nos falta uno nomás. Encontramos ese y listo, se los llevamos a Bulma para que arregle la nave. Por si acaso, nos vamos a i en la nave de Piccolo. En la nave de Piccolo es la que nos vamos a Namek. Vamos a ir buscando por aquí. Ahí está, ese es el material, el que está aquí. よし、見つけたぞ。これで大丈夫だよね。プルマさんに届けに行こう。<スロー><スロー> さんの家はどこかなあら、早かったわねこれでよかったですか<スクッ><スクッ>うん、問題なしありがとうね宇宙船、ババっと仕上げてみせるから<スクッ> よろしくお願いします。OK,Tenemos、okay, comunidad Tecnologia de Bulma, que es la de Bulma la la ナベたっわ enisima さあ宇宙船のほうはばっちり完成よごはんくん出発の準備ができたら教えてね出発したらしばらく地球に帰らないから準備はしっかりしておくのよはっはい que, bueno, 出発の準備はもう大丈夫 Pues sí. Sí, a ver. Creo que voy a comer unos cuantos platillos para subir el nivel de poder de Kohan, porque ahora mismo. Ahora mismo no, es, no, es, no, tiene, no tiene un nivel de poder muy alto. Tiene 4160, pero eso es porque tiene aumento de estadísticas, pero. Hay que aumentar un poco más. Recuerden que las fuerzas especiales de g i n e a son invencibles. Tienen entre 40.000 y hasta 120.000 de unidades de poder. Gohan es una broma para, estos, para la fuerza especial de Guinea. Bueno, vamos donde, donde Bulma para. Este es el papá de Bulma. Vamos donde Bulma. Bulma, Bulma, Bulma. Aquí está la nave. Vaya. Madre mía. ¿Listo? Ok. Vamos. Ok. Ok. Nos han dado mucha experiencia. Y hemos subido a nivel. Increíble. なめっくせ星へ旅立つ準備も整いいよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった<笑>なんだよごはんその頭人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんがなるほどね大変だなお前も 頼んだぞ。絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい、おじいちゃん、お母さん、カムセンニンさん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地。 ブルガたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知るフリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとにすでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ 永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメッめ星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ そしてブルマたちが地球を立ち34日目。ついにブルマたちはナメック星へたどり着いたやったーナメック星到着ここ 僕がピッコロさんに修行してもらったところに、ちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ反応が、やっぱりあったのよドラゴンボールほんとだやったやったーシャッホシャッホシャッホォんクリリさん、あっちに強い木が。木ほんとだ やたら強そうなすごい木ばかりだそれに、ちょっと邪悪な感じの木が…え、どういうことだ大丈夫だってばそれに、そっちの方向なら、ほらお前らの反応でボールが4つ集まってるところじゃないそっかそうだよななんだナメク星人たちなんだよはは<笑>ビビって損しちゃったな ーはい。ベベジータだ ル、絶対に渡さんぞ、はあ、ブルマさん地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。 俺たちは、残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ごンん。は、わ、はい、わかったわ。とりあえず、亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら、孫くん乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと。待っててね。あ、あはい、2ヶ月。 えぇそ、そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけいやいや聞、聞きたいのはこっちですよまだ読みやクレーンスタッファに行きようありましたフリーザ様おお、よしよしこれであと三つになりましたね <笑>大切に持ってなさいドドリアさんベジータが狙ってるらしいですからねフリーザ様たった今ベジータを追って9イが到着しましたそうですか早かったですねそれと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです 反応のあった地点を探らせておりますのでまもなく正体がつかめるでしょうまあ、問題は私に逆らったベジータの始末ですけどまったくこの私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものですベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずですあの二人は嫌いあっておりましたので。 の力ははは…はほぼ互角のはずでですから…らどちらにしてもがん、ベジータただまん何がタうの だから孫くんたちに伝えて。頼んだわよ。じゃあ。そ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫くんを連れて戻ってくるから。んクリリィさん、誰か来ます。えサ、サイヤ人違う。ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分、ナメック星人だ。 この辺りのはずだがん何だありゃえな、ナメック星人じゃないわナメック星人じゃねえみてえだぜ何者だ見たかよこいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜただの旅行客かま この星にいるやつらは皆殺しにしろって命令だ逃げられちゃ楽しみがなくなるとりあえずあの宇宙船をやるなお部でロバハのいあう、宇宙船だ<笑>運の悪いやつらだぜこんな時にこんなところへ来るとはよごは、うん を解放しろこいつら大したやつじゃないやるぞはい Vamos a una こいつらのかっこサイヤ人がきてたのとそっくりだ、no. yeah, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> なんだ <laughs> この戦闘力の数字ツはっポケ フリーザ様先ほどの二つのパワー反応どうやらただものではないようですまた戦闘力が一瞬上昇し偵察の二人を倒した後再び反応が消えましたそれは妙ですねベジータでもなさそうですしはいベジータとは反応が違います戦闘力は二つとも1500ほどでした1500ですか 放っておいてもどうってことはありませんが態度が良くなさそうですね今度見つけたら消してしまいなさいベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう<笑>聞こえてるかベジータフリーザ様の命令だ 堂々と貴様を殺せるわけだ笑わせるなキュウイ貴様にこの俺が殺せると思うのかははは貴様の目は不思議なかスカウターをよく見てみろ俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ<笑><笑> <笑> Vamos a esa nave. Yo. 位のっ う, うどいい 目障りだ、片付けてやるぜ。Vamos donde este wey de Le vamos a dar una p a l i a まさか貴様の方からやってくるとはな。よほど命が惜しくないと見える。へっへっへ。ベジータ、腕を落としたようだな。 その戦闘力じゃ、貴様に勝ち目はないぜ。<笑>じゃあ、いいものを見せてやろう。この俺が地球に行ったとき、奴らから面白いことを学んだ。けっ逃げ足の速さをけ戦闘力のコントロールをだくーマダげみや。ば、バカな 一万九千《1万90002万2二万10002万20005》どう っ, へっ<笑>ここうしてベジータにセットしたスカウターの数値が<笑> 2万2000を超えたあたりで》に 2万2000だとお前のスカウターは旧型だからな俺ので正しい数値を調べてやるそそんなバカなお俺の新型も故障かに2万4000まで上がっている<笑>我々の戦闘力を上回るというのですかイ ン, サンタ 死ね俺とお前は互角の強さのはずまぬけめ俺俺ら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 この私に表立って反逆し始めるとはフリーザ様あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応がわかりました持っているといいですね5つ目のボールさあ行きましょうう a <笑><笑><笑> もうダメよよ、RRZ、もうおしまいだわもう、もう二度と地球には戻れないのよブルマさんとりあえずここを離れましょうよもっと強い奴がやってくるかもま、まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか、洞窟とか。な、なんとかなりますって。 なさんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。Y les dejaré... 力がない。 Y les dejaré la lista también del juego Anthem, si por les interesa. Es un juego un poco diferente. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye bye.